です踊り子会場の皆様にレイ なおれ。ささやかな拍手をいただいたお客様に心を込めて礼ありがとうございました